私は食品衛生的には60秒洗えと言われておりますので60秒洗いたいと思います一緒にやりましょうまずはい、60秒スタートあ、見ずれちゃった60秒長いですよまずこうしっかり手をね、見して間もやって、爪の間もやって親指までやりますねやりますね でここの手首までやるんですよ一応はいずっと長い長いただただひたすらなん長いんですけど皆さんの好きな CM を2つ思い浮かべてやってみてください30秒の CM ですよ15秒じゃ足りませんよはいまだかな な, なこれでキューもねどっか行ってくれるでしょう、はい は, いはい、はいはいはいはいはいはいよしなんか泡が消えてきましたけどちゃんとしっかり流しましょうね 綺麗になりました。この後しっかり水を切って、アルコールしましょう。